こちらを使って、まあ、ちょっと使用感レビューをしてみたいと思いますで使用感レビュープラス今の毛穴状態から1週間くらいまあ、1週間使ってどれだけ変化するかっていうものをねついでに検証していけたらなと思いますまあ、1日目だけこの動画にして残りは別1週間経過後の変化はまた別の動画にしますはい毛穴毛穴なでしく生活つ日目でございますうんちゃんと肌のね 保湿も結構残ってるので大体いいのかなって思いますそれでは変顔していきますバビー毛穴のデコ2日目ですいい感じですはい毛穴なデコ3日目なんですけれどもここにね1個ニキビができてしまったのとここがちょっとニキビができたなんで 最終的に良くなるための過程ならいいんじゃないかと思います。はい、3日目でした。4日目です。4日目。特に肌荒れもしなくなりました。ちょっとメイクした場所がちょっと荒れるとかあるんですけど。特にいい感じですね。はい、5日目です。5日目。昨日はなんかね久々にめちゃくちゃお酒を飲んで。 今時時なんですけど3時に起きましたちょっとニキビもできたりするんですけど洗顔の影響っていうよりは生活リズムの影響なのかなって思うのではいまだこんな感じですねまあ正直大きく毛穴が小さくなったっていう変化はまだ全然ないですね6日目ですなんかねニキビとかも1個もなくなりましたいい意味で言うとなんか23日目にニキビができたって言ったのも 肯定反面反応なのかわかんないけど、綺麗に消えました。別にお薬とか塗ったわけじゃないけどね。で、綺麗なタオル拭きます。そしたら化粧水。はい、オッケー。はい、毛穴なでこ、七日目です。もう一週間経ったんですけど、明日の朝。 ちゃんとね、レビュー撮りたいと思いますちなみに使い心地は悪くないんですけどなんかねここたまんかちょっと夜食食べ過ぎて逃げてきたピエバッパッパララッパッパーはいということでえ1週間毛穴なでしこ生活終了しました<タッ>えまず最初に今後毛穴なでしこを使っていきたいかっていう率直な話題から答えます使っていきたい と思いいまましした目的には理由を説明していきますその理由なんですけれどもあの洗顔の泡の柔らかさがすごい気持ちいいっていうのが1点そして化粧水の持ちがめちゃくちゃいいっていうのが2点目、うん、結構もっちり系になる感じでハトムギと比べるのもあれだけどだいぶね肌に残るもっちり系な化粧水でした使ってみた感じで 1週間使ってみての変化なんですけれどもあのー、先に言いますけどここにニキビができましたここにこれに関してはあのー、本当に申し訳ないんですけど編集とかってしてると夜の方が集中できて夜に完食とか食べちゃうんですよやっぱ糖質取らないとさ頭が回らなくなっちゃうから夜にカップ麺とか食ってたりしてちょっとねあのニキビができましたピエンピエンピエンで、なんか この他のその場所以外の場所はこれ今照明とかつけてないんですけどこんな感じになりましたまあ部屋が白いっていうのもあると思うんですけどもともとニキビ跡とかが残ってる肌だったんですけど触った感じがあれですねなんだろう触った感じがなんか前回よりも脂っぽさがなくなって やっぱ引き締まった感じが少しあるまあ、これなんか毛穴なでしこを使ってるっていう先入観からかもしれないんですけどまあ皮脂自体は多分減ってまあ、毛穴が引き締まった感じもあるとは思います個人的にまあ実際のところその鼻の毛穴とかも前と比べてみたんですけれども鼻の角栓だったりとか肌の肌の毛穴みたいなところは大きな変化はあまりありませんでした まあ、1週間なのでねあまりわからないと思うんですけどもう少しね、長く長期化もう少し長期化して使ってみてどんな変化があるのかっていうのをねもう少し細かく知れたらなと思いますはい生卵はい、ということで太郎でしたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ